よさこいサークルこだまの皆さんですどうぞ会場にお越しの皆さんこんにちはこんにちは長野県看護大学よさこいサークルこだまです今年のテーマは夢しるで看護学生を題材としています理想との違いに戸惑いながらも仲間と手を取り合い進んでいくそんな私たちの姿を描いた作品です 夢に向かい頑張るすべての人へエールを送りますどうぞ皆さん手拍子お心拍子よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは誰しもみんな夢を持つあなたの夢は何ですか 失敗乾杯頼れば先輩いっぱいいっぱいもう精一杯<音楽>抱えきれない逃げたいやめたいもう諦めたい寝ちゃいたい悩んで耐えて逃いて踏んばって頑張り続けたい